こんにちはブロードです今日はですね、なくなる仕事、これから流行る仕事っていう話の2つを話していこうと思います。皆さん、これからなくなる仕事ってん何なのとか、これから未来に向けてどんな仕事が流行るのって思ったことありませんか僕も、えー、未来を見ながらいろいろと準備をしてるんですけれども、未来に流行る仕事が分かっていれば、もう早速準備をしてそれを植え付けること、種をまくことってできますよね。今日はなくなる仕事、VS これから流行る仕事。 っていう話をしていこうと思います。僕のチャンネルではこうした未来に向けての発信だとか、あとはコスパ生活、コスパの良 い, い生活の仕方だとか、海外の生活についてまとめています。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今日は未来の仕事と、えー、これからなくなる仕事って話をするんですけども、いやー、いろいろと仕事なくなるなくなるっていうふうに言われていて、これから2020年以降、あのどんどん変革されていくっていうふうに言われてますよね。じゃあ実際にどんな仕事がなくなって、どんな仕事が流行っていくのって話を今日はしていこうと思います。 実際、昔のことを考えてみると結構なくなった仕事ってありますよね。僕の話の中でいくと、01の話じゃないんですよ。もう完全になくなりますよって話でもありますし、プラス、まあちょこちょこなくなっていきますよって、もう時代とともに流れていきますよっていう話です。例えば、エレベーターガールって皆さん、 ご存知ですか昔エレベーターをあの押す人っていうのがいたんですよ。今でこそ観光の場所とか、例えば東京タワーだとかっていうところにはあのボタンを押す人っていらっしゃると思うんですけども、結構いなくなってきましたよねあ。京都タワーとか、また福岡タワーとかもいらっしゃると思うんですけども、今はもう全然いないですよね。エレベーターがあるって昔職業だったんですよ。 そういうエレベーターガールとかもなくなってきましたし、例えば電話の交換手っていうのも昔いました。電話を、あの、線をつなぐんですよね。その役割をしてた人たちもいたんですけども、今ではもうスマートフォンでサクッと LINE とかっていう風にできるようになってきたんで、そういった職業もなくなってきましたと。やっぱり時代とともに仕事は変化していて、なくなる仕事があって新しく増える仕事もあるよって話ですよね。最近で言うと YouTuber だとか、ブロガーだとか、 あとはツイッターで発信してる人たちとかインフルエンサーだとかっていうの も, もう最近出てきた仕事でそういう風にいろいろと時代とともに変わっていくとで時代とともに変わっていくんだからこそやっぱりそれにフレキシブルに対応していかないといけないのかなっていう風に思ってるというところですで実際今後なくなっていく仕事って何なのって話なんですけども僕はあの自動車産業がなくなると思っていますもう完全になくなるという話ではなくてゆっくりと衰、え、退、ー、していきますもうでですよね日本で一番 あの産業というか一番発達してるのはもう車じゃないですかでトヨタが1位ででその下請けがもう部品だとかいろんなところを作ってるという社会なんですけども残念ながらもう自動車ってなくなってきますよね。 これも言われてる方だとかも結構いらっしゃるんですけども何でなくなるかっていうと2つのフェーズがあります一つが EV 電気自動車が入ることです電気自動車が入ることでもガソリンを使うような車はもうほぼほぼ衰退していくというところでトヨタも今どんどんどんどん動いてますよねそれと一緒で EV が始まることによってパーツが必要なくなるとで車体も軽くなっていくというところで下請けの産業がどんどんどんどん衰退していくるのかな 次のフェーズ何かっていうと自動運転のフェーズです自動運転は今もうシンガポールだとかもう中国だとか思う自動運転に特化した街がどんどんどんどんできてますよねそういった意味でもう自動運転になるというところはもう結構皆さんもご存知と思うんですがそうなってくると車を利用する人が減ってくるんですよ自動運転になるんでもう人が運転しなくていいと で人が運転しなくていいんだからこそなんかバスのような形で運搬されたり電車のような形で運搬されたりもうシェアできるようなシェアリングが発達していきますそうなってくると1人1台と言われていた車がもう一家に1台となりつつありますしでプラスもう若者でいくと車とか持ってないよとかわざわざ車は免許とか持ってないですっていう人も増えてるぐらい車ってもう利用する人がどんどん減ってきてます で減ってくるとどうなるかっていうともうやっぱり産業自体が成り立たなくなるの で, でプラス部品も安くなってきますしで車自体も安くなっていくとで昔で言うとやっぱり車を持っている外車を持っているっていうのがステータスだったのか今ではもうそんなにね外車持ってるからって言ってすげえっていうふうになりにくくなってるとなりにくくなってますよねそういった意味でも今後もよりよりどんどんどんど ん, どんここも衰退していく薄くなっていくのかなというところです これはもう10年、20年くらいで結構起こってくることなので、もう準備しないといけないっていうところですねで。じゃあ次に増える産業、今後流行っていく産業何かっていうと、僕はフリーランスが増えると思っています。もうこれ産業というか職業ですね。フリーランスとして個人で仕事していく人がもうやっぱり増えてきます。トヨタが言われているように終身雇用がなくなりますと。でメガバンクだとか、みずほだとかがもう銀行がですね、従業員を早期退職。 お願いしたりだとかもう10万人10年で減らしますよっていうふうに言われてるぐらいもう職業がどんどんどんどん今なくなっていってますで今度はやっぱりもうこうなったらやばいなともう会社が自分たちを雇用してくれない守ってくれないんだからどうしたらいいのってなった時にフリーランス個人で仕事をする人が増えてくるとでアメリカでいうとやっぱもう労働人口の半分がもうフリーランスっていうふうな時代になってきたんでそういった意味でいくともうどんどんどんどんフリーランスが増えていくると で僕が発信しているようなフリーランスで仕事をするっていう話だとかミニマイストコスパのいい生活をしてくる人も増えてきますしプラス働き方を自由にするためにどんどんどんどん自分で仕事を作っていく人も増えてきます、えー、例えでいくと、えー、動画編集の仕事2020年でいくと動画編集の仕事だったりライティングの仕事あとはデザインだとか、えー、もういろんなところで、えー、個人で仕事をしてる人が増えてきてます で昔でこそフリーランスはフリーターっていう風に言われてたぐらいやっぱフリーランスはニートっていう風に思われがちでし た, ガチでしたが今でこそスキルの高い人がどんどんどんどんフリーになってフリーで仕事をする方がいいっていう風に独立していく人が増えてきてました。 例えで言うとちょっとズレるかもしれないんですけどもフリーのアナウンサーって結構増えましたよねその局に属しているアナウンサーさんが自分で独立をしてフリーでいろんな局に出るようなイメージと同じ感じでスキルを持った方が独立をしてより仕事の幅を広げるっていうような形でフリーランスもどんどんどんどん働き方が増えているっていう意味でフリーランスが増えるっていうふうに僕は思っています でプラス SNS で発信するだとかやっぱり結構増えてきてましたよねそういった意味でブログ YouTube これからも伸びていきますし今後新しい働き方を求めていろんな人がいろんな情報を収集するっていうところではフリーランスどんどん発信に強化をするのもありかなと思ってますでプラス発信するときに気をつけないといけないのはあの人が理解してくれる内容を発信しないといけないことです 僕みたいにちょっと癖の強い話だとかをしていくとやっぱり理解してくる人も少ないのでそういった意味でやっぱり人が分かるように発信する行き過ぎると理解してもらえないっていうのを、えー、頭に入れないといけないかなというふうに思っています例えば10年先のことを話し過ぎてもやっぱり一般の人にとっては理解してもらえないことが多いですよね 僕で言うと最近ミニマルな発信だとかコスパのいい生活の発信をしてるんですけどもよりちょっと先を行き過ぎたりすると理解してもらえないことが多いです例えば海外移住の話だとか海外行ってコスパいい生活できますよって話をしたとしてもやっぱり海外に行ったことない人だとかっていう方が結構大半なんですよそうなってくると海外 に行ったことないのにそんな話されたもんなっていうふうにシャットアウトされてることが多いのでそういった意味で日本のコスパ生活を発信したりだとかで逆にちょっとした、えー、マイナーな国に行き過ぎてもやっぱり見てくれる人が少なくなってしまうのでそういった意味で発信の内容は気をつけないといけないかなと僕は個人的に思っていますなので発信の内容を未来の話にしたとしてもそれを理解してもらえるような形で発信しないといけないっていうのがポイントですよね例えばメディィアアーティストのさん っていう方がいらっしゃるんですけども、そういった方が話す内容って結構未来的思考だとか、あとは横文字が多くてわからないっていうことが結構聞きます。そういった方が話す時にはあの女子の方がいてとか、でそれで分かりやすく解説してくれる人がいてっていう風になってくるのと同じようにやっぱりあの行き過ぎても未来を行き過ぎてもダメなので、もうちょっと先一歩先を目指すイメージで発信するのがいいのかなと思ってます。 そういった意味でもしフリーランスになってフリーランスで仕事をしていて SNS を使って発信をするような人たちがいるとすればより分かりやすく一歩目線を下げてで見ながら一般的にどう感じられるのかっていうのを意識しながら発信するといいかもしれませんということを僕も意識しながら今発信してます。今後ですねやっぱ未来の仕事 やっぱり自動車産業が今後なくなっていくよって話をしたとしても今後増えていく話もしないといけないしプラス今後どういう風になるのか自分自身も考えていきながらどうなっていくるのかやっぱ未来は誰にもわからないんでそういった意味で準備をしていくっていうのが必要なのかなと僕個人的には思っています今日はですねこれからなくなる仕事未来の仕事っていう話を2つに分けてお話ししてきましたいかがだったでしょうか実際どんどんどんどん 世界は回っていくんで、そういった意味でもうね、準備しておかないといけないのかなと僕も思ってます。なんで僕もね、こういった YouTube 活動をしながら発信して、どんなことが流行る、こんなことが流行るっていうのを発信していくんで、よかったらチャンネル登録、いいねボタンを押していただければなと思ってます。で、プラス、今後ね、YouTube とブログと Twitter なんかでいろいろと発信していくんで、よかったら今後も見ていただければなと思います。というわけで今日はありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。